どうも。 今現在私はですね成田空港第2ターミナルの方に来ております今日はですね11月の17日になりまして前回はねタイ9月に行きまして2ヶ月ぶりのはい成田空港になります今回の動画の内容なんですけども今回はですねこの成田空港隣のね第3ターミナルの方からチェジュ空港オレンジ色のねイメージカラーの航空会社ですねそれに乗りましてね韓国のプサンの方にですね行こうと思っております 今回のね動画の以降のね内容としてはここからねプサンにありますキメ国際空港金の海のね空港なんですけどもその空港の方をですね到着してから空港内ねどんなお店があるのかというのをね隅から隅までですね見ていこうかなと皆さんにねご紹介していこうかなと思っております前回タイでご紹介しましたスワンナプーム国際空港のねレビューをしたんですけども結構ね再生回数多かったですので皆さんね海外の空港内が、ね どうなってるのかまあ現状をね知りたい方がね多いんじゃないかなと思いましたので今回はね、まあ、韓国のプサンバージョンということで、まあ、こちらの空港をねお見せしていこうかなと思っておりますそして今回のねチェジュ空港のね飛行機代チケット代なんですけども往復で3万6500円になります前回ねコロナ前2020年の2月にねエアプサンを使ってプサンに行こうかなと、はい、思ったんですけどまあ行けなくて今回はねリベンジという とことで草に行こうと思ってるんですけども2020年の2月のねエアプサンの時に取ったチケットの料金これがね 24,200 円だったのでまあ、12,000 円往復でね高いということでまあ片道 6,000 円片道 18,000 円が現状に対して2020年の2月はね 12,000 円なのでだいたい 1.5 倍金額がね高くなっているというのが現状になるみたいですね今現在ね12時ちょっと前ぐらいなので飛行機乗るところが第三ターミナルなので第三ターミナルの 方に行ってフードコートでまあお昼ご飯食べて飛行機乗って行こうかなと思います。それでは第3ターミナルできます。はい、第3ターミナルの方に向かおうと思ってるんですけども、第3ターミナルの方はですね。こうやって2022年の4月からですね。こちらが第3ターミナルが拡張されたということではい。今まではね、えー、路面の方に通路があったんですけどもはい。 まあ今ここにねもうエスカレーターがあるような形ではいもうここまで拡張されたんですねはい今まではねここにねバス停があってはいそこですねで奥の方にはいここにね通路があったんですけども今はねもうなくなってますねはいなので今はこちらの方から、はい、拡張されたみたいではい ここからエスカレーターに乗って、まあ第三ターミナルの方に向かっていくと、はい、えー、新しくなって綺麗になったんですね。ちょっと楽しみですね。エスカレーターの方、登、はい、ってきましたら、通路はねこんな感じに、はい、なってますね、はい。 この下にね今までは第2ターミナルから第3ターミナルの方にね路面の方で通路あったんですけども今はこんな感じで、はい、高いところに、まあ、外の通路があるような形でここにね第3ターミナルがあるのであそこまで拡張したんですね、はいはい、新しくなった通路で新しい第3ターミナルの入り口の方まで来ましたおおきですね、はい、それではね入っていきましょう これが、ね、第3ターミナルで拡張された部分の、ねはい、建物の中になります、こんな感じに、はい、なってます、休憩スペースがあっていいですね、こちらの方にロッカーも、ね、ありますねお、チェックインカウンターが、ね、かなり広くなったんですね、はい、一番手前にジェットスターチェックイン最中のような形ですね、はい、してるような形ですね。 いいいや広いねはい、前のね第3ターミナルの建物の中に入る入り口、はい自動ドアあったところなんですけども、そこがですねこのね E と F が、はい、書いてある、ここがですね、はい、スプリングエア、ここからねずーっと左側、ここにね建物が入るとことがあったような形で、そこからね私がいるところからずーっとこちらの方がねはい拡張された場所になってるんですね。はい 今日は人がたくさんいります。はいで、ここにですね。はい、自動手荷物預け機というのがね。はい、新しく新設されたような形にはいなったんですね。こんな感じになります。はい。 こちらが第3ターミナルの国際線出発のね等のリストという形になるんですねソウル行きが3便でプサン行きが2便と、はい、そして最後にジェットスターがコードシェア便という形で JAL とね提携して2時5分発という形で2466便なるんですね。 前回ね、一転門さんの博多ラーメンを食べたので、まあ、今回はね、前回来た時トラ、シャオチイゲンこちら閉まってたのでこちらの、ね、担々麺食べようかなと思います。 にですねししてきました今11月現在のね韓国行きでね必要な書類関連どういうのが必要なのかというのね皆さんに、ね、簡単にねご紹介していこうかなと思って おります今必要なのはねまず1つ目はね、KETA、皆さんね「KETA」ってと言われてるねものなんですけどもこれがね電子渡航ビですねはい今ノービザって言われてるんですけども、まあ、アメリカの、ね、エ t a みたいな感じで金額をだいたい約日本円で言うと 1,000 円支払いましてそれでインターネット上でね「KETA」というサイトにアクセスしましてでアクセスして申請者のねここの情報ですね何月何日からいつまで韓国にいるんですかとかまあそういう ういう情報をね、ウェブサイトの KE ーの方から申請をいろいろ書きまして申請をしますと。そして、まあ最後にね、証明書的な用紙がね、印刷できるようなものが表示されますので、それをね、印刷したものを準備したという、はい、それが一つになります。そして、あとはコロナの検疫関連ですね、Q コードという QR コードみたいなのを表示したね、画面を準備するということなんですけども、その検疫関連の情報を登録するという形で、この二つですね、はい、KE ータと Q コード。はいこの2つ をね準備しましまたなのでワクチン接種証明書もいりませんし PCR のね陰性証明書こういうものもね全く必要ありませんなので今現在はね韓国めちゃくちゃ行きやすい。 はいそういう状況になってますそれでね今回成田空港からねチェジュエアにチェックインした時にですね何をね提出したかと言いますとまあ、パスポートだけなんです一つだけなんですねはいそれだけでチケットもらえてっていう形でそれで終了です k e ー t a のね証明書と Q コードは向こうのね韓国の釜山にある姫国際空港の方で確認がねあるんじゃないかとまだね現地についてないので状況は分かんないんですけどもまあこの k e ー t a 証明書と Q コードの QR コードを この2点をねチェックして入国できるんじゃないかと思ってますのでそこら辺もね現地について通過したら報告という形でしていこうかなと思っておりますそれではね出国審査、はい、してこようと思います。 はい出国審査をね終えて免税店のところがすぐ目の前なんですけども11月17日現在はですねここ1か所しかね免税店やっておりませんこっちはねはい閉まってましてそして奥の方もねはいこんな感じではい閉まってますなのでこちらだけですねタバコ買いたい人はこちらだけですはい はい。プサンのですね、姫国際空港の方に着きました。着いたのはいいんですけど、ちょっとね、飛行機の中でトラブルがありまして、そのトラブルの内容なんですけども、こちらの。はい。iPhone がね、画面がこのままになっちゃって、画面タッチしてるんですけど、全然反応しないっていうね、もう iPhone がね、壊れてしまいました。<笑>はい。 韓国プサン初日なんですけど iPhone 使えないとね Google マップとかね移動してる最中に今自分がどこにいるのかとかね確認したいっていうのがちょっとできないというところでどうしようかなと思ってまあねこうなっちゃったのはしょうがないので今後のね韓国プサンの観光をね携帯なしでやっていこうかなと思ってますバッテリーが入ってて全然動かなくて電源がね一回ゼロになってバッテリーが切れてねもう一回ね電源入れ直せば一回シャットダウンでまあ再起動という形でできるので。 まあその時にね復帰すればいいかなとまあ、期待はしてるんですけどもまあねどうなるかわかんないんですけどもまあとりあえずね今のバッテリー残量がなくなるまでちょっと放置しておこうかなとこちらのキメ国際空港の方に着いてからどのようなね手続きを踏んでいったかと言いますとまずね飛行機降りましたら Q コードありますかとね歩いてる最中に声をかけられたとまあそういう形でしたねだったんですけどもこの Q コード iPhone の中に画面コピーでね外の方に 入れてたんですけど使えなくなってしまったので降りた時に私は急行動持ってませんとこの係員の人に言いましたらまあこちらに入ってと急行動の代わりのね黄色い紙が置いてある場所があったのでそこから自分で適当に取ってでそれで記入してイミグレーション行ってねと言われたのでそれを書いてねイミグレーション行ってまあ問題なくねイミグレーション通過しましたでその後ですね今ここにいるという形になっておりますそれではね今回の動画の本題の方に入りたいと思いまして こちらのプサンにあるキメ国際空港のね、到着してからのね、制限エリア内の部分ですね、どんなお店があったりとか、どんなね、形でお店が配置されているのかとか、まあそういうとこですね、今いるとこはですね、1階になるんですけども、ここのキメ国際空港はですね、3階みたいですね、1階が到着ロビーになって、2階がね、出発のチェックインカウンターがあるところになってまして、3階の方にレストランがあるような、そんな感じですね。 到着してからちょっとぐるっと軽く回ってきたんですけどもまあ大体ねそんな感じですそれではね皆さんの方にですねご紹介していこうと思いますはいまず真正面にあるところが私がね飛行機から出てきた到着ゲートになりますねそしてこちらに行きますと真正面にあるのがここね釜山のツーリストインフォメーションということでインフォメーションセンターになっておりますそしてこちらに行きますと 真正面で、ね、韓国の定番な CU、はい、コンビニエンスストアですねナイフトゥー CU と書いてありますね、はい、があるような形です左手の方にはまあ電話とかテレビとかまあ置いてあるような感じであとねコンビニの左隣にここにおトイレが、はい、あるような形でやっぱね到着ゲートは まあ、殺風景ですねなあんまり何もないような、はい、感じですねそして目の前のインフォメーションセンターを通過していくとここにねチム屋さん w i f i 屋さんがありますね SK テレコムあと KT とかですねここでね、まあ、スマートフォンでチム交換したい方はですねここでやる形ですねそれでは奥の方に向かいたいと思います そして奥の方に行きますと BNK 銀行ですねエクスチェンジという形で無人の両替機があるような形になってますけども BNK 釜山銀行にねこういう看板があるんですけども両替のお客様は2階ゲート3の隣にある釜山銀行をご利用くださいとねすごい分かりやすく日本語で掲載されたねこういうボードがありますね。はいいいこういうののねねああるとありがたいですよ、ね、そして銀行の こちらに行きますと目の前にコーヒーとね、まあ、カフェですね軽食のお店ですねタピオカドリンクだったりソフトクリームコーヒーだったりそんな感じのねお店みたいですねちょっとね入り口にちょっとだけのメニューあるのでちょっと見ていきましょうか入り口にねあったねメニューの看板ですねタピオカドリンクですねこんなのがね売られてる定食屋さんですね はい、1階の、ね、外に出てきたんですけども次は、ね、喫煙所のご紹介ですここに、ね、目の前にゲート1と書いてあるんですけどもゲート1は、ね、こちら側ここに CU のコンビニエンスストアがあるんですけども、まあ、出てきたらずっとこちらの方に奥に行くとこのちょっと、ね、左手は入っていくと、まあ、喫煙所があります近くまで、ね、行ってみたいと思いますこちらに、ね、喫煙所の看板ですねで目の前からずっとこの手前の方に来たんですけども喫煙所が こちらにここですねここは喫煙所になりますそしてですね喫煙所のこちら左手側行きますと テスティングセンターっていう形でここでね PCR 検査ができる会場になってるんですね今ねもうやってないんですけどもここはですね夜のね16時までっていう形になってますので16時過ぎちゃうとねこういう感じでもう閉まっちゃうんですね私はですね PCR 検査は明日ね受けようかなと思ってますので PCR 検査をね空港で受けたい方はですね6時到着の前にね到着するような形でねこっちに の空港の方に来れば、まあ、ここで受けられるとそういう形になっております、はい、2階の方に来ました、はい、2階は、ね、出発ゲートになってましてこのような、ね、形になっておりますはい目の前がねチェックインカウンターですね、はい、3階の方なんですけども2階と3階がまあこんな感じで、はい、吹き抜けでつながってるような、はい、形になってるんですね、はい、こんな感じにな おりましてこちら側、はい、行きますと目の前がカフェですね。 軽食屋さんになってますそしてこのカフェのね左手側にトイレがあるような形でここにですねエスカレーターがあって、まあ、3階の方に行けるような形になってるんですねそして2階に到着したところからの近くのところまで戻ってきたんですけどもこちらにエアプサンですねチケット購入窓口ですねがここにありますさらに奥の方に行きますとコリアンエアのチケット販売所ですねはいがあります さらに奥の方に来ましたらねこの目の前にあるのがね BNK 釜山銀行ですね1階でね日本語の文字がね書いてある看板があったと思うんですけども両替するんであれば2階にねお店があるのでそちらで両替してくださいという場所がこちらになりますねはい実際のレート的なところはね今撮影してるのがね GoPro なのでちょっと見づらいと思うんですけども1 0 0 5ンっていう形になってますねで BNK 釜山銀行の右手側行きますとこちらにチャイナイースタンのね航空会社 上海エアラインです、ね、が一緒になっているところのチケット販売所とこの右手側がジンエアこちらのチケット販売所があります、はい、でさらに奥の方に行きますとこちらはゲート4という、ね、出入り口がありましてその隣にチェジュエア、はい、それのチケット販売所があります あるような形になってますねでさらに奥の方に行きますとコーヒースナックというねこちらですねもう消えちゃってるのでお店はやってないんですけども、まあ、飲食店ですね、はい、そちらがあります、その飲食店の右手側に今、人がいっぱいいるじゃないですか、ここがチェジュエアのチェックインカウンターになってますね、はい、でチェジュエアの右手側がジンエアのチェックインカウンターになってますいやー人がめちゃくちゃゃく並んでますね。ね 3階に来ました3階のご紹介をしたいと思います目の前にありますのは韓国料理ですねコリアンレストランとここにね、えー、書いておりますけれどもお店はやってないですねで料理的にはねどんなやつが売ってるかといいますと、まあ、こんなねお料理ですね約1700円ぐらいですねこれが大体いい1600円1500円のまあ1600円と まあ、2000円まではしないぐらいなセットメニューですね焼き魚の、まあ、定食みたいな、はい、感じですねで右手側にこちらの方にもありましてこんな感じで1100円1200円800円1000円しないぐらいな、はい、料理ですねちゃんとねこうやってえごまサムネタンとね、はい、書いてありますねコリアンレストランを過ぎまして お次はねここの白い壁のとこはもう何もないのでこれを抜けていくとお店が1か所だけかなはいあるみたいなのでちょっと向かっていきましょうお店のところに着きましたお店の名前はねスカイ えー、31フードアベニューとはい、スカイサーティーワンって書いてありますねこれはですねロッテが経営している、まあ、レストランなんですねお店のね料理がどんなのがあるかと言いますとまあ、こんな感じでありますはい、金額がね850円950円まあだいたいね1000円ぐらいなんで、はい 金額の、まあ、お料理ですね、はい、こんな感じがありますそしてその隣がだいたい1200円1300円ぐらいの、はい、金額で、まあ、基本的にこの韓国料理店ですねはいこんな感じですこうやってねお店の中を見てみるとねここのお店かなり繁盛してますねというか飲食店やってる数がここしかねやってないからまあたくさんが入ってる、まあ、そんな感じなんですかね はいでこれでですね3階はこれだけしかないのでこれでね3階のご紹介は終了となりますちなみにね3階から2階を見るとね景色はこんな感じに、はい、なっておりますたくさんの、ね、若者の街中心街と言われているソミョン駅の近くにあるこちらのねアヨン両替所という、まあ、こちらの看板ですね ところまで来ました。これからね、両替してこようと思います。ナヨン両替所でね。両替してきたんですけども、私はね。両替の金額は7万円をね。両替しましたら戻ってきたウォンはですね。66万3000ウォンですね。11月の18日現在のまあ、両替の金額は6。6万3000ウォンという形のレートになります。 はいこれから、ですね釜山のまあ中心街の方にある PCR 検査、それを受けるところの、ね、場所のご紹介をしたいと思います、最寄りの駅なんですけども、こちらの後ろにあります、ね、ずーっと奥の方に行きますと、はいここのね白のアングルも今、9番と書いてありますね、あそこがねチョリャン駅というところになってましてで、9番の出入り口というところになります、あそこからずーっと離れていって、 ここまで来たような形なのでだいたい徒歩でここまでだいたい3分ぐらいですね5分かかんないぐらいのところになりますそして今回ね PCR 検査受ける場所なんですけども目の前のこちらになりますシージェン医療財団の福山センターというとこになりますねこちらの場所になります私がねここで撮影したんですけども階段を上がってきますとはいこちらにね白い看板でコビット1 9 PCR テストという形で分かりやすいね、まあ、看板があるので入り口パッと見て分かりやすいですねこちらが入り口となりますそして左手側の方行きますと まあ、ブラックコーヒーという形でコーヒー屋さんですねこんな感じとなっておりますちなみにですねここのシージェン医療財団の方はねホームページがありましてそちらでね事前予約という形でまあ予約申請ができますので私もね事前予約を、まあ、しましてこちらに来たという形となりますそこのサイトはね概要欄の方にリンク貼っておきますのでふだんの方で待って PCR 検査受けなくちゃならない方はねこちらの方で受ける形でサイトの方アクセスしてみてください金額の方はですね ね、6万5000ウォンという形6500円ですねこんな形となります予約はねまだしただけなんですけども現地でクレジットカードで決済できるということなのでクレジットカードで決済しようかなとはい支払いしようかなと思っておりますそれではね検査の方してこようと思いますはい PCR 検査やってきました2階にあるんですけども中に入ったらねこちらですよって席の方まで誘導されましてそこでね日本語で会話できますそれで6500円 お金を払いましてその後検査をすると検査の内容なんですけども綿棒で片方の鼻の奥をグリグリとやってで次に口の中の、まあ、奥の方ですね採取させられるような形で2回やって終わりです大体もうトータルね中に入ってから5分10分かかんないぐらいですねぐらいでもう終わっちゃうような感じですそして検査結果の方なんですけどもお金を払う時にですね最初の段階で受診をしたら大体5時間後ですね最初ウェブ申請した時に登録を こうしたメールアドレスこちらの方にね、まあ送りますよと、こういう形になっております。 これでですね、今回の動画は以上となります。簡単にですね、成田空港からこちらのね、富山にある姫国際空港に来て、この空港内をね、簡単にご紹介したんですけども、こちらのね、富山姫国際空港に来る予定がある方はね、まあ、参考になったんじゃないかなと思うんですけども、いかがだったでしょうか。かなりね、ちっちゃい空港なんだなっていうのが、今回私もね、初めて来たので、状況わかんなかったんですけども、私はね、そう感じました。それではね、今回の動画、終了したいと思います。今回の動画ね 参考になったたと思いましたらグッドボタンそれとね iPhone 壊れちゃったんですけども今後のねたくさんの動画楽しみにしてるよ期待してるよと思いましたらグッドボタン押してくださいそれとチャンネル登録ねよろしくお願いいたしますそれではね次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ